こんにちは G です。今回はラズパイに関わる技術情報のお話。ラズパイを使用する上で情報は重要ですよね。そこでどこにどんな情報があるのか解説していきます。脳書きが多いのはいつものことですが、今回は設定手順やデモがない動画。 このパターンは初めてなのでちょっと不安ご存知の通りラズパイはソフトウェアハードウェアともにオープンソースですしたがって大量の情報が公開されていますただし GPU の詳細は内緒だそうですがはじめにお断りしておきますが ほとんどの公開情報は英語になりますまあ今の時代ちょっと面倒ですが翻訳サイト使えばどうということはありません最初はラズパイ自身の情報から始めますラズパイ財団のサイトに詳細な情報があります画面のサイトですここから ほとんどの情報にアクセスできます。ハードウェアタブには機種ごとの詳細な情報があります CPU の情報はプロセッサーズよりデータシートの方が詳しいですね。 その他の必要な情報もこのサイトからアクセスできますソフトウェアタブからは「ラズベリーパイイメージャー」や「エミュレーター」「ラズベリーパイ OS」がダウンロードできますフォーラムタブは困った時に最初にのぞくサイトですトラブルシューティングや 更新情報などがありユーザーの声を聞くことができる場所です定点チェックすれば最新情報に触れることができますそれと Other languages の中に日本語のフォーラムもあります情報量は少ないですけどなお トラブルシューティングなどで正しい答えがあるとは限りません。どちらかというとないケースの方が多いんじゃないでしょうか。なぜなら質問者が現象だけ詳しくて基本情報不足なんていうのは世界共通のあるあるですから。まあフォーラムの情報は有用とはいえ 玉石混合ということですね続いて各種 OS の情報についてもご紹介します Ubuntu から見ていきます Ubuntu では画面のサイトが r ズパイに関するフォーラムですみんな大好き Ubuntu のはずなんですがフォーラムは人気ないですね人少な 部分 u はトラブルがないのか人気がないのかどっちなんでしょうねラズパイ縛りじゃない汎用の部分 u 情報は画面のサイトです続いて部分 u までです部分 u までのラズパイフォーラムはこちらこのフォーラム 通よりはにぎわってますがそれでも人少ないですねところでフォーラムは登録しておくとメーリングリストで情報が届きますまたトラブルシューティングで回答をするとそれがいい内容であればグレードが上がりますラズパイ縛りじゃない 待ての情報サイトはこちらです次はマンジャロラズパイフォーラムのサイトはこちらですここが人が一番多いですね。 ラズパイ縛りじゃない汎用マンジャロの情報はこちらです。ここは情報量が多くめちゃくちゃ充実しています。困った時はここでほぼ解決します。ところでマンジャロはアーチ系 Linux なのでアーチ Linux の情報も大いに参考になります。 アーチリナックスのの情報は画面のサイトです。このサイトからウキをクリックするとものすごい量の情報があります昔からアーチウキの情報量の多さは超有名ですけどねまた画面のサイトは 日本語版のアーチ武器です。目次をクリックすると日本語のインデックスが表示されます。もちろんすごい量の情報です。ただ日本語で読めるのは嬉しいんですが、ディスプレイサーバーでセッションを起動するグラフィカルなログインマネージャー。 といった具合で、分かる人には分かる内容だったりします。うん、分からない人には日本語も英語も関係ないですね。続いては、フェドラ。フェドラの情報は画面のサイトです。あまり情報は多くありません。 Looking for Help にフォーラムへのリンクがあるんですがラズパイ縛りの情報はありません次はエンデバーですエンデバーの情報はこちらです情報量は 結構な量があるんですが構成があまり良くないのとラズパイ縛りの情報はありません今度は MXLinux 情報サイトは画面の通りです Wiki の画面構成がスッキリしてて すごくわかりやすい。情報量は多いのに、迷わず情報にたどり着けるよう工夫されていて、好感が持てます。おしまいは PopOS。残念ながら、ウキやフォーラムがなく、オフィシャルサイトがすべてです。ここから、 トラブルシューティングがあるんですが、情報は少ない。さて、最後にもう一つ別の話題を。ディストロウォッチというサイトがあります。画面の URL です。新着、Linux ディストロやアップデートの紹介がメインですが、右袖に OS の人気ランキングがあります。 これ結構業界人には大事ラズパイに関係なく全 PC でのランキングなのでトレンドは分かりますよねでもラズパイ縛りではどうなんだということでやってみました画面の URL です。パイ 400縛りりの検索になります。この動画作成時点のランキングは画面の通りですあれれと思う OS もあるんですがディストロウォッチ側の評価なのででも Ubuntu がないとかロシアで人気の AltLinux が含まれてるとか納得するところもあります ご覧いただきありがとうございました今年は暑い夏でしたねお盆前のことですが近所の方が相談に見えました所有のアパートの棚子と連絡できず玄関も施錠されているとのことそれやばいやつじゃないかと その場で110番現地で警察と合流し玄関を壊して室内へ田名子のおばあちゃんは熱中症で残念な状態でした実は昨年も同様の事件があったのですぐに通報したんですその後の告別式などは出てません 出ると立憲民主のおばさんたちに怒られるらしいです。合唱。ではまた次回。